はい、じゃ あ, あの私の方から、まあ、こういうタイトルでお話をさせていただきます先ほどご紹介いただきました川路と申しますどうぞよろしくお願いします今日はえっとファントイ5であるとかえっと UCSC のゲノムブラザーであるとか、まあ、こういったところ の, あの話題提供がおおというご要望だったので、まあ、そういう形でお話をしたいと思います割とあのこの話っていうのはもう5年以上前のお話で えっ、ー、と、かつ、まあ、このあたりは割とその、いわゆるゲノム科学っていうコンテクストでお話をすることが今まで多かったんですけれども、えっ、ー、と、まあ、割とその、足回りというか、あの、コーディングによった足回りの部分とか、えっ、ー、と、コンピューターの技術的な部分とか、そういうことに関してあまり、あの、お話したことがなかったので、まあ、これは、あの、僕としては割と、あの、あたら、比較的新しい、えー、角度に、 お話になります。で、えっと、まあ、とりあえず自己紹介ということなんですけれども、今、東、えっと、京都医学総合研究所というところで、まあ、研究室をやっておりますが、えっと、今まではですね、えっと、まあ、主に今日お話しする話題としては、理科学研究所におったときのお話、研究をお話をすることになります。 で、えっと、まあ、研究の内容としては、基本的にはゲノム科学、特に転写制御関連ということですけれども、えっと、まあ、もちろんゲノム科学として興味深いものっていうのはあの、非常に興味がありますし、あと、実験測定技術ですね、NGS 関連の技術開発。まあ、こういったところも、えっと、自分で技術開発をするというよりは、まあ、こういったことをどうし、あの、一緒に開発していきましょうとか、データを少し解析してフィードバックするとか。 割とインタラクティブにやるっていうようなところに興味があります。また、このゲノム科学を追求するためのデータ解析であるとか、解析技術の開発とか、そういったところも割とやってきましたし、今日のメイントピックであるデータベースの構築、運用、そして関連技術の開発みたいなものもやってまいりました。まあ、こんなバックグラウンドでお話をしたいと思います。 えっ、ー、と、で、今日の、えっ、ー、と、お話なんですけれども、まず、えっ、ー、と、先ほど、千崎さんからお話しいただいたシスエレメントのお話ですね。あと、それにまつわるケージの話、そして、ファントム5のお話をして、えっ、ー、と、UCSC ゲノムラーズに関する、えっ、ー、と、まあ、ざっとしたお話。その後、トラックハブに中心として、えー、使う、作る、登録する、まあ。こういった流れでお話をさせていただきます。まず、 えっ、ー、と、シスエレメントですけれども、えっ、ー、と、まあ、どういったものかに関して、先ほど、ジュダチさんからもお話がありましたが、まあ、簡単に最後ご説明をするとですね、まあ、ゲノムがここにあったとしてですね、遺伝子がゲノムの上にあります。で、このゲノムのテンプレートとして RNA を作るっていうのが、いわゆる転写であるとか遺伝子発現っていうプロセスになるわけですけれども、そのプロセスをコントロールしているっていうのがその、えー、遺伝子の近傍にはプロモーターと言われる領域。 そして、遺伝子 の, あのとは離れたところにあるエンハーサーといわれる、まあ、こういった領域がです、ね、遺伝子の発にを調節しているということが分かっています。というか、まあ、こういった発現に関わっている領域をシステイレメントというふうに言います。でまあ、この結果調節の結果、遺伝子発現が変わると細胞が変化してフェノタイプにつながる。 っていうのは、まああのまあ、一連のお話として皆さん理解されてると思うんですけれども、あのこのフェノタイプの違いっていうのを、えっと、別の角度からあの研究されている方っていうのはたくさんいらっしゃいます。特にフェノワイド関連解析ですね。g w ス s なんかの場合にはその、いわゆるたくさんあるスニップの中で、どれが一番フェノタイプと結びつくのかっていうようなことを解析して、ここが一番あのフェノタイプと関連するよっていうようなことを報告されています。 まあ、こういったデータがたくさん溜まってきていているんですけれども、近年ですね、こういったこのペノタイプと関連する領域っていうのは、実は遺伝子領域だけじゃなくて、プロモーターであるとかエンハンサー、つまりシステエレメントにもたくさん存在するということがわかってきています。つまり、ここにスニップであったり変異があったりすると、これが遺伝子の発現の変化につながって、ペノタイプにつながっていく。まあ、こういった基準が想像されるわけですね。 なので、まあ、こういったところっていうのは非常に注目を集めてえ、非常に注目されて研究が進んでいるっていうのが現在の段階になります。でこのプロモーターエンハンサーからはですね、えー、っとあプ、プロモーターエンハンサーという、えー、領域をあの決めていこうっていうときには、まあ、普通に行われているのはチップシックであるとか、ヒストン就職ですね。H3K、えー、4トリメチル。 K27 アセチュレーションとか、まあ、そういったところのヒ、えー、ストンマークでプロモーターエンハッサーを決めていくっていうようなことが行われていますし、DNA サイパーセンシティブサイトみたいなところで、そのオープンクロマチン領域をきちっと決めて、凝、えー、ったシステム面とのバウンダリーをしっかり決 め, 決めるというようなこともたくさん行われていますけれども、そういったの違うアプローチとして、僕たちはその RNA を使って、えー、とアプローチすることをやってきました。 で、プロモーターからは、そのメッセンジャー RNA が出てくるっていうのは当然のことなんですけれども、このエンハンサーからもですね、ちょろっとだけなんですけれども、低いレベルではありますが、エンハンサー RNA っていうのが出てき、あ、RNA が出てきていて、そのを ERNA と呼んだりしております。でまあ、こういう RNA ですね。ここの、あの、末端を捕まえれば、あの、このプロモーターであるとか、エンハンサーとかってわかるよね。 というような、まあ、ストラテジーが成り立つわけですけれども、それを実現するための測定技術として、k っというのがあります。これはその RNA の末端、開始末端です、ね、を解析するえ手法のたくさんあの現在開発されていますけれども、その中で最もいいというふうに言われている手法ですが、まあ、こ, れがあのこれを使うとですね、こ れ, を使うこれはどういうふうに、えー、な測定をするかというと、RNA があって、 それを逆転写をして CDN を作るんですけど、ちゃんとこだし末端がちゃんと含まれるような CDN を作ります。その後、この端からあのたくさんシーケンシングをすることで、転写開始点の頻度とか、RNA の開始末端の頻度が分かるということになります。そうすると、この情報を使って、えっ、ー、と、ここじゃんとか、ここじゃんとか、ということが分かるっていうのが、まあ、シスエレメントを転写プロファイルから同定していくっていうアプローチ。 で、ケージを使った場合、このアプローチが割とハイライトされることが多いんですけれども、実は、まあ、あの、RNA をあの、あの、定量して、あの、回するブットに読むっていう意味では、r n a シックが基本的には一緒ですので、まとめ方を変えれば、普通に遺伝子発現遺伝子発現の定量にも使えます。で、実際、そのケージと r n a シックっていうのは非常によく相関しますし、えー、っと、マイクロアレットも相関しますし。というので、まあ、ケージを使っておくと、あの、発言、 データのにもなるし、システムメント同定にもなるっていう割と一粒で二度おいしい感じの測定です。で、まあ、この形状を使って、その人の細胞をたくさんプロファイルしていこうっていうようなプロジェクトがあり、それが先ほどご紹介いただいたファントム5っていうプロジェクトです。こちらは、あの、理研の方の、あの、横浜のチームでですね、えっと、後を振って、 えっと、立ち上げた国際コンソーシアムでやっていて、主に利権で開発された技術を利権でデータを取って、利権でデータをまとめて、みんなで解析するっていうような形でやっていて、僕はその中にいたので、まあ、その、この中にどっぷり使っていたというところです。で、これがどういったプロファイルをしていたかっていうと、えっと、結局合計として人から、人サンプルとしては2000ぐらいに、 サンプル、あの、初代バイオ細胞であるとか、組織であるとか、細胞株とか、っていうのをサンプルを RNA をひたすら集めてですね、2000個集めて、それを、えっ、ー、と、測定をするっていうのを、あの、測定自体はもちろん僕ではなくて、あの、やはりその開発部隊がいて、そこでやっていただいたわけですけれども、えー、測定をします。その結果、先ほどお話したようなエシスエレメント同定なんかをすると、プロモーターを見つける、エハンサーを見つける、あと RNA シックも含めて、 ロングノンコーディングアレンも見つける。そしてマイクロアレネも、まあ、少し、まあ、スモールアレンシックのコンして見つける。こういったことをやってきてですね、このたくさんの細胞から、えー、と遺伝子発現にも使えるデータであり、かつこのプロモーターエンアンサーの活性がわかる。まあ、こういった感じのですね、データがファントムのファントム5のデータというふうになります。 で、まあ、今は人の話だけをしましたけれども、えー、と人だけではなくて、マウス、ラッド、えっ、ー、と、犬、チキン、マカクミなんかからも、多少はサンプルを取っていてですね、このパントンファイブの中には含まれておりますけれども、まあ、主には、まあ、ここは一番大きいかなというふうに思います。でこういったスタディっていうのは、えっ、ー、と、非常にたくさんの方が、あの、まあ、サンプルを、あの、提供してくれた、あの、共同研究者さんもいらっしゃいますし、あの、なんだ、 解析をしてくれた人もたくさんいるわけですけれどもその結果数多くの研究成果へと結実しました、まあ、これはその n a t u r e イチャー・ r e s p r i n g e r の特別サイトみたいなのを用意いただくことになってですね、まあ、少しこういうのをやってるよって言ったらいいねって言って用意してくれたんですけれども、まあ、こういったところにまとめられているように非常に数多くの成果に結びついていますで今日の本題であるデータ のところですけれども、データをまとめる、取りまとめて、えー、とみんなで使おうということを考えてですね、えー、やったときに一つデータベースを作って終わりっていうのではなくて、みんなあの使い方が様々あるので、その使いたい人が使いたいように使えるように、えー、複数の経路でデータ活動をしてもらいましょうっていうようなコンセプトで、えー、と非常にたくさんあのインターフェースを作ったり、あとコラボレーターにお願いをして、まああの インターフェースを作ってもらったり、その自分が見たいと思うような角度でデータを取りまとめてもらって、えっ、ー、と、様々な見方をみんなでやっていくっていうようなことをコンセプトに、ファントム5のウェブリソースっていうのを作ってですね、まず公開をし、それが拡大をしていって、さらに追加されたっていうようなところで、まあ、順繰りに成長していったということになります。 で、まあ、この、この中にすでに含まれているのが、えっ、ー、と、この、今日のお話のトピックである UCSC のゲノムブラウザを経由したデータの配布っていうところと、あと日本でもあの DBCLS の、あの、小野さんとか、ボーノさんとかが、えー、とやっていただいた RefX ですね。こちらにも再録いただいて、えー、使っていただいているという形になります。で、この、ここまでの話を割と、その、 割と僕たちが仕掛けて、ぜひやってみませんかっていうふうにあのお願いしたりあのしあの、相談したりしてたところですけれども、えー、さらにあの利用が広がっていて、今、まあ、現在は Human Protein Atlas とかあの、皆さん使っている方も多いと思うんですけれども、そこにも Phantom 5のデータが再録されていますし、Expression Atlas、EBI の方ですね、そこでやっている人たちのデータベースにも入っていますし、 ジーンカーズは割と皆さん似ていることに多いかと思うんですけれども、彼らがまとめているエンハンサーの、えー、とデータベース、ジーンハンサーっていうのがありますけれども、その中にも採用されています。そして、まあ、少し変わり種、ね、かもしれませんがあの、ゲノム編集のところでもすごく活用されていて、いわゆる転写開始点、RNN 遺伝子の開始末端を潰すっていうような時に、ちゃんと掲示のデータを見てですね、掲示のデータを見て、 あの、決めていきましょうねっていうようなことも活用にも使っていただいたりしていて、割とあの意図してないところあの、手の届かないところでもたくさんあ使っていただいているっていうような形になります。で、まあ、先ほどファントム5のデータを UCSC からあの配布したっていうようなあ UCSC のインターフェースを使って、あの 配布しと い, いうようなことをお話ししましたけれども、まあ、そもそも UCSC ゲノムブラウザってどんなものかということをご存知ないかもしれないので、えっと、まず簡単にご紹介です。UCSC のゲノムブラウザは、まあ、この URL に来るとですねトップページがこういうので、まあ、適当にクリックをすると、まあ、あの非常に大きなですねウェブページが開かれます。でこので この UCS ゲノムブラウザーデータベース、このブラウザーにもデータベースにすごく意味があってですね、データベースっていうのはすなわち、この中にはですね、たくさんの、すでに出版されている利用可能なデータがたくさん用意されています。で、それが随時きっちりメンテナンスされているので、ここに行けばきちんと更新されているデータに アクセスできるっていう安心感もあって、しかも幅広いということで、割ともうここだけ見ればある程度、ゲノムのことはある程度分かるっていうようなぐらいですね、あの、データがまとまっています。そして、適当なところを、このデータが見たいっていうのを、これをポチッとすると、その選択したデータがここに示されるっていうので、データベースであり、ブラウザーであるっていうのはそういった背景になります。 で例えばあの、一番上に表示されていたゲノムブラウザはどういうものが表示されているかというと、横軸にあのクロモソーム染色体ですね。この場合は、えっと、X 染色体を横に、えっと、置いてですね、AC2 という遺伝子のエクソン・イントロン構造が表示されていたり、その遺伝子発現があの表示されていたり、でゲノムのコンサバベーションが表 現, 表現されていたりですけれども、それ以外にも先ほど見たようなさまざまなデータが隠された。 をポチッとするだけで見ることができます。例えば、あのー、まあ、ここから少しずつ、あのー、少しだけ眺めていくんですけれども、遺伝子という意味では、レフシックもそうですし、最近使われるようになったジェンコードもありますし、あのー、まあ、その他のですね、遺伝子プレディクション。そして、いわゆるあの GWAS 解析、ゲノムワイド関連解析の結果なんかもですね、このあたりを見ると、えー、すぐに、えー、 アクセスすることができます。あと、クリニカルな人に関しては、クリンジェン、クリンバーっていうのもここにありますし、えっと、キャンサーについてもここにありますね。その他、えっと、いわゆるそのエピジェンティックな人たちにとっては、そのエンコードであるとか、え、のトラックっていうのが用意されていますし、あと、進化の人たちにとっては、その比較ゲノムということで、まあ、ゲノムゲノムの比較の結果、どれぐらいコンサートされているかっていうものが、 ここにデータがまとまっていたり、あとは最後はあれですね、1000人ゲノムのデータがあったり、そういう人の遺伝子のあゲノムのバリエーションというものも見えたりするので、これぐらいのデータが揃っているということになります。で、この u c s c ゲノムブラザーデータベースの一つの機能としてカスタムトラック。 というのがありますこれはデータベースというよりはブラウザーによった機能だと思うんですけれどもこちらは自分のデータをです、ね、用意されているトラックと並べて閲覧できる機能ということです、まあ、自分でデータを用意してです、ね、ここにアップロードデータをアップロードするとこの中の1つのトラックとしてアップロードされますそうすると自分のデータがここにまさに並んで あと、他のデータと一緒に並べてですね、閲覧することができるので、あの自分のデータは、あ、ここにシグナルがあった、なかったっていうようなことを、えー、なんて言いますか、準ミできるわけですね。で、まあ、どの辺あたりが良いかというとですね、カスタムトラックがない場合っていうのを考えてみると、データをですね、ひたすら自分のところに集めてきて、と自分のデータを持ってきて、えー、とようやくここで、 あの、自分のデータと他のデータを重ね合わせることができる。ということになるんですけれども、あの、カスタムトラックがあればですね、自分のデータを、えっ、ー、と、こうアップロードして。あとはもう、あの、いつものように、あの、閲覧ポチポチポチってやっていけば、あの、閲覧ができる。まあ、この、こう、こういうお手軽さがあるということですね。 そして、えっと、もう一つの拡張であるカスタムトラックの拡張として、トラックハブっていうのがあります。これちょっとややこしいんですけれども、えっと、自分のデータを、えっと、どっかのファイルサーバーに置いて、置いてですね、まあ、そこを、あの、UCSC ゲノブラザーデータベースに教えてあげることで、まああの、ここにですね、その URL を教えてあげることで、その必要なデータだけがこの中に取り込まれて表示される。っていうような仕組み。 で、基本的にやりたいことはカスタムトラックとかなり似てるんですけれども、なぜこのような仕組みがあるかっていうところですけれども、えっ、ー、と、この自分の手元のデータが大きいときを少し考えてみてもらうとわかるかなと思います。データがすごく大きい場合には、えっ、ー、と、このすごく大きいデータをですね、自分のところからこのアップをしないとなかなかいけないわけですね。で、ま、ああの、 一つや二つでやったらいいんですけれども、例えば100個とか、200個みたいな r n ックがあったときに、それを全部アップロードするって結構大変ですよね。で、まあ、そういったものを、あのまあ、別にやってもいいんですけれども、えー、すごく大変だな、っていうところがあるかと思います。で、その代わりに、えーと、どういうことをするかというと、トラックハブがあるとどういうことができるかというと、たくさんあるデータを 自分がコントロールしているファイルサーバーとしておきます。で、これが u c c ゲノムブラウザーからちゃんと通信できるようにしておけばですね、閲覧しに行くと、閲覧している中のデータだけは少しだけ少しずつここで交換されてですね、閲覧することができる。だから、このすべてのデータをこっちに持ってくる必要はなくて、えいってここのファイルサーバーに一回持ってきておけば、あとは見たい放題にてるというなことになります。 そういった意味で、えー、と便利なわけですねた。たくさんデータがあるとき。で、例えばそのトラックハブ、どういったふうに使っていくかというところなんですけれども、えー、と例えばそのファントム5、先ほど辻崎さんに示していただきましたけれども、 あの、ファントム5のドラッグをポチッと押すと、あの、リンクを、先ほど、あの、示していたようなリンクをポチッと押すと、などういったビューになるかというと、まあ、こういった、えー、ビューが現れてきます。で、こっから下は、えっ、ー、と、既存のものですね。すでに UCSC ゲノブラザーの中に入っているデータベースが表、データが表示されているだけ。で、こっから上がですね、ファントム5独自のデータということに、 で、まあ、ここに3つだけカテゴリーがありますけれども、この3つの中にはですね、と先ほどアントム5で撮ったってお話した1800のケージのプロファイルがあります。で、まあ、あの、要はその、僕らとしてはこれを見せようと思ったときに、じゃあ1800回アップロードするっていうのは大変なので、この1800のファイルを、まあ、自分たちのファイルサーバーにおいてアクセスしてもらっているということです。 こういった1800のケージプロファイルの他に、プロモーター、エンハンサー、ヒコダード、アレンジ の, のリファレンスも用意していて、えっと、この辺りですかね、プロモーターなんかはこの辺りに見えますし、まあ、そういったところで、えー、表示をしています。で、その1800っていってあの、いまいち実感がないと思うのでこれこう、仮に1000個ぐらい並べてみたんですけども、あの この遺伝子のモデルがあってですね、ケージのプロファイル、この1以上1両が一つのサンプルだと思っていただくと、それを先行並べるとこれぐらいになってですね、もうこれ二度とこのスクリーンショット撮りたくないんですけど、えっとまあこれぐらいになって、えっとこの一部だけを拡大するとこんな感じになる。つまりこれぐらいの量のデータが、にアクセスできる環境っていうのを今整えているっていうことになります。 で、先ほど、あのまあ、そのそのファントムブトラックハブの使い方として3つございます。え1つ目、一番いジーなのはですね、用意されているリンクからといので、鶴崎さんが先ほど見せてくださったように、ファントムブ の, とあのページに行ってえ、リンクをポチッと押すと。すると、先ほどのビューに届いて、1800のケージプロファイルにアクセスすることができます。その他えパブリックハブズ。 っていうのがですね、あって、それは u c c の中に、えー、パブリックハブズっていうページが あ, のあります。まあ、このデータのところにトラックハブっていうタブがあって、そこをクリックすると、まあ、このデトラックハブのページに落ちて、その一番左側の、一番左のここ、タブがパブリックハブです。でここにパブリックハブは何があるかというと、す、え、で、ー、に公開されていて、 かつ、あの、u c c が、いいよ、いいよって言って、その、あの、入れ込んできてくれている、既にコンフィグレーションされたトラックハブが、ここに並んでいるということです。で、まあ、あの、ファントン5についても、えっと、僕たちがお願いをして入れてもらったので、ここを下の方にずーっと眺めていくと、ファントン5っていうのがあるので、えー、こここの、このページに来て、スクロールをして、ここをポチッと押していただくと、さっきのページに飛ぶと。 いうような使い方ができます。あと、三つ目の使い方っていうのはあの、自分で URL を指定するっていうところで、パブリックハブにあのわざわざ行かなくてもですね、自分でそのハブを作って、その自分の URL をここに入れるっていうようなことをすると、それだけでですね、あの、トラックハブを経由したビューっていうのが実現できます。なので、あの、まあ、 やってることとしては、基本的な仕組みとしては一緒なんですけれども、使い方、アクセスの仕方としては3つある。で、まあ、どれを使っても基本的には同じところに飛べることです。なので、まあ、一番エイジーなのは、その、えっ、ー、と、まあ、ここから言っていただくことですけれども、毎回ここに来るのが面倒だっていう方に関しては、えっ、ー、と、u c c のそのパブリックハブさえ覚えていた だ, いただければですね、ファントル5以外のところもあの見ることができます。 でまあ、ここまで使うお話をしてきましたけれども、作るお話をします。作るのはですね、すべてお話しすることは今できなくてですねあの、基本的には公式ドキュメントがあるので、えー、従ってくださいというところで、えー、とこれを1回プリントアウトしようとすると、多分 A4 の13ページとか70ページぐらいの量にある、本当に細かい仕様を含めた 説明があるので、詳しくはこちらを見てください。というのが、あのまあ、一番正式なお話になるかと思うんですけれども、えっとまあ、大枠をお話しすると、えっとまあ、3つ手順があります。3つ、これさえコンプリートすれば、あのトラックアー部ができたと言えると思います。1つ 目, 1つ目の手順というのが、えー、のそのファイルサーバーを用意する。 ここはもしかしたらちょっと、あの、なんだ、難しいというよりは、どういうふうにやるっていうのも、やり方がいくつもあるので、あの、工夫の余地があるところかと思うんですけれども、例えば、ファントムファイルの場合は自分たちでファイルサーバーを立てて、こういった形でアクセスできるファイルサーバーを立てて、ここにファイルを置くっていうのことをしています。で、今僕なんかは、その、 AWS の S3 とかを使って、そこに HTTP でアクセスできるようにできますので、そういったところを使うっていうのもありですし、あるいは GitHub を使うっていうようなこともできます。GitHub すごい便利ですけれども、この仕組みにおいてもすごい便利ですけれども、ファイルのサイズの制限が結構タイトなので、なかなか難しいかなと思います。 まあ、なので、まあ、ここはちょっと工夫のしどころなんですけれども、基本的にはファイルサーブを用意することが、まず第一ステップです。その後、データファイルをえっと、まあ、いわゆるビッグベッド、ビッグペケペケっていうようなタイプのファイル、もしくはそのインデックスされたバンファイル、データファイルを置く。このファイルサーブの上にダー並べるわけですね。その後、コンフィギュレーションファイルを書く。あのー、 普通は3つ置きます。えっと、この3つのファイルを置けば、あの、OK ですけれども、これは最近1つのファイルで良くなったりしましたけれども、コンテンツとしてはこの3つの情報っていうのが必要になります。なので、まあ、大枠としてはトラックカブを作ろうと思うと、ファイルサーバーを用意して、データファイルを置いて、コンフィギュレーションを書く。まあ、それで終わりということですね。 コンフィグレーションファイルの例ですけれども、例えばこんな感じになっています。えー、と一番ハーブ .txt っていうの の, の中には、えーとまあ、これぐらいの、えーと、どういった名前の、えー、ハブなのかっていう情報を書いて、えー、とどのゲ ノ, ゲノムに関する情報っていうのをここに、えー、ゲノムとトラック、さらなるコンフィグレーションファイルの情報を こここに書いてこの内容がここに書いてあるという仕組みで、えー、この一番メインのボディにはですね、そのビッグウィグファイルとかビッグベッドファイルこういうその、えー、ビッグペケペケファイルへ の, その URL が並ぶを並べるのと同時に、それに関するいくつかのパラメータを指定してあげるということを随時やっていきます。なので、まあ、1800のトラックがあったとっいうのは、これが1800を並んでいるというふうに思っていただければよくて。 これとこれとこれさえあれば、トラックハブの完成です。で、あの、やっているとですね、結構、その、あの、うまくいったりいかなかったりするので、デバッグしないといけないっていうのがあるんですけれども、昔はこのデバッグ結構、あの、うまいやり方がなかったんですけれども、最近はちゃんとあのデバッグのやり方も、あの、用意されていて、 えー、と何がしらか、あのー、これでいいのかな、悪いのかなっていうのは、このハブデロップメントっていうところでデバッグすることができますので、まあ、このあたりもあの、もし作られる方がいらっしゃればですね、あのー、使えるかなというふうにいまあいずれにしても、その公式ドキュメントを読んでくださいっていうのがあの基本的な流れではありますけれども、その詳細に関してはですね、 えー、と一つお伝えしようと思ったのは、ここは違うのかあ。はいはい。まあ、基本的にはその公式ドキュメントを読んでくださいということになります。で、えっ、ー、一旦作ったらばあの、このパブリックハブのところにファンドムファイブ の, あ の, であのハブがリストされてますけれども、ここに登録してあるとですね、えーとまあ、皆さんあのアクセスしやすいので、ぜひ登録しましょうということを考えます。 じゃあこの登録する作業はえとどういうふうにするんだっていうのもですね、実はちゃんとドキュメントに書いてあって、見るとですね、ちゃんとメールしてくださいねっていうことが書いてあります。で、メールして、これがいい、悪いとか、優しいアドバイスを受けてですね、少し名前を短くするとか、いくつかあのこうしてあらしてみたいな話がありますけれども、基本的には普通に対応してあげれば、あのあいいねって言って入れてくれる。 と思いますでちょっとさ先ほどお話しし損なったんですけれどもコンフィギュレーションファイルをですねあの作るのにあのかなり面倒な個別 の, あの1800個あったり1800個のエントリーを作らなきゃいけないのに結構面倒だということをあの僕なんかは感じたりします。 で、あの、それをですね、あの、ファイルをとにかくひたすら並べておいて、あとはコンフィギュレーションを適当に作るっていうようなツールをですね、僕の方で作っています。まあ、随分前にあの作っていてですね、今もあ、これはもう4年前になりますね。4年前に公開してるんですけど、えー、っと、それを今も僕は便利に使っているので、まあ、もし、あの、なんだ、使ってみたい方がいれば使っていただいてもいいかと思います。まあ、やっていることはですね、あの、 ビッグファイルとかをディレクトリ構造に並べて、ディレクトリ構造を読んで、コンフィギュレーションを書く、まあ、それだけの話ですね。でまあ、こういったツールを使って、トラックハブについては、ファントムブ以外にも活用しています。今、僕たちが研究でやっている一 つ, つの研究でやっているものとしては、拡散薬のためのゲノミクスデータベースというのがあって、 ここにはその、特にカニクイザルなんかもですねあの、ゲノムを決めたり、ゲノムアセンブルを作ったりして、あのそそれこの上の遺伝子モデルを作ったりりしてありますそのゲノムアセンブル自体をあの、新しいゲノムアセンブルへの、その何というか、トラックハブみたいなのを作ることができて、それをアセンブリハブっていうふうに言いますけれども、アセンブリハブを作ることができて、えー、とそれを使って、まあ、こういったビューを実現している。 あと、これの他に、えっと、この後、勝川さんがお話しされると思いますけれども、シスエレメントデータベースでも、あの、使っていこうっていうようなことを考えていて、まあ、あの、使い勝手っていうのは、これからも続いていくのかな、というふうに思います。ということで、えっと、ここまで、ちょっと長くなってしまっていますけれども、え、テイコンメッセージとしては、えっと、ファントム 5UCSC の話を少しお話しさせていただいて、 ファントム5でのトラックハーブの活用ということをお話をしました。まあ、独自のトラックをトラックハーブ経由で提供し て, い, て、えー、いるんですけれども、えーっとまあ、割と最近はたくさんの人がやりつつありますけれども、当時としては多分割と先駆けた取り組みだったのかなというふうに思います。でぜひ自分もおっしゃる、まあ、バイオパッカーソンなので、あのぜひ自分も ってあのおっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、基本はあのドキュメントを読むっていうのはあの、どんなジャンルでもあると思うので、えー、ぜひ従ってくださいというところです。また、アントラックハブのさらなる活用としては、あの今あるゲノムアーセンブル上だけではなくて、新しく自分で決めたゲノムアーセンブルを使うこともできるので、あの結構これだけでも結構あのすごいかなあの、使い勝手があるかなと思いますし、えー 僕のツールを紹介しましたけれども、それ以外にも、えっ、ー、と、いくつかの API みたいなのも用意している人たちがいるみたいなので、えっ、ー、と、だいぶハードルが下がってきているのかなというふうにも思います。で、まあ、あの、お話としては基本的には終わりなんですけれども、最後に少しだけ宣伝をさせてください。えっ、ー、と、実はですね、その、先ほどの UCSC ナブラウザーですけれども、えっ、ー、と、5年じゃない 10年ぐらい前からは、5年程度前まではアメリカに、アメリカにしかなくてですね、サーバーが。なので、まあ、そんなにレスポンスが良くなかったんですね。なので、ちょっと日本にも置かないっていうふうに、少し声をかけてみると、いいよ、いいよっていうようなことを言っていただいて、UCSC のゲノムブラウザーの公式ミラーっていうのが今、日本にございます。 で今、トップページに行くと、えー、なんだアジアミラーのが出てくると思うんですけれども、それは今、利権横浜に、えー、ございますあの。ちまちまですねあの、ワンショットワンショットの研究費をちょびっとずつもらってやっていたんですけれども、今は あ, のあまりあの定期的なあの、この継続的なサポートというのはあのあのいただけていないので、データベースのファンディングとかされている方はぜひ、 という感じなんですけれども、今、あの運用としては、ええー、と昨年までは、僕が理権に行った時のあのユニットであのハンドリングしていて、今, 今は春川さんのところであの運用をてあの手伝っていただいているというような形になりますで。もう一つの宣伝ですけれども、 えー、とこの11月、今年の分子生物 学, 学会に、えー、ワークショップします、えーと。昨年度はですね、先ほどお話した UCSC の, あ の, なんだあの現場の面倒を見ている、えー、方、ロバート・クーンさんに来ていただいたんですけれども、こ、えーえー、としは NCBI のレフシックから、まあ、あのファあのなメインで活躍されている 先生に来ていただいてお話しいただく予定ですのであのぜひ皆さん来てくださいそして、まあ、あの一緒に研究してくださる方 が, 方がいらっしゃれば、ねまあ、少しあのコンタクトいただければ嬉しいなというふうに思いますで最後ですけれどもえ今日ファントム 5UCC の話たくさんお話 し, しましたけれどもえもちろん僕一人でやったわけじゃなくてえたくさんあのご協力あってえやってきました 特にデータベース周りのところは、ファントン5の中でもチームを組んで、ワークパッケージ4って言われているチームを組んでやっていてですね、一番その、なんていうんですか、真ん中に立って、えっと、いろいろやっていただいたのがマリーナさんだったり、カスカワさんももちろんですけれども、カスカワさんのチームの方。そして、えっと、ファントン5のまあヘッドクォーターとして、えっと、ま、全体的にハンドリングしていたのは、あの、林崎先生、林崎義秀先生と、 アリスティア・フォリスさんですね。まあ、彼が割とそ の, あのサンプルコレクションにすごくコミットして、いわゆる1800のサンプルを集めるっていうのはあの、データをハンドリングするところでもすごく大変ですけれども、それだけサンプルを集めるっていうのもすごく大変で、彼がそこはすごく頑張ったと。 で、えっ、ー、と、UCSC のゲノムブラウザーのチームからはですね、あ、えー、の、もちろんその一番ヘッドの事務検討はもちろんですけれども、先ほど、えー、昨年度、えっ、ー、と、文献に来てくれた、あの、オンラインでですけど、来てくれたロバートさんっていうのは非常に、えっ、ー、と、協力的にやっていただいていて、あの、初期の立ち上げなんかは、あの僕のユニットにいた、えー、田中義幸さんがすごく頑張ってくれました。 はい。ということで、僕の話は以上になります。もし、ご質問等はあれば、お受けしたいと思います。ありがとうございます。あ、河さん、ありがとうございました。では、何か、質問やコメントなどあれば、お願い し, します。あと、あの、スラックとか、チャットとかに書いていただければ、僕の方で読みますのでちょ、ちょっと声が出しづらい環境にいるという方、 いましたららぜひそちらもご利用くださいカスタムトラックとトラックハブの違いについては、えー、と カ, スカスタムトラックは、えーまあ、ユーザーが手作業でこうデータをアップロードするけどトラックハブは一回ファイルサーバーにデータを置いてその URL を渡すということですかね。そうですね。 でパブリックハブっていうのは、もうあの UCSC の, あの画面上でこう、ファントム5みたいなリストを入れてもらうみたいなことですかね。えー、っと検索するときにはあの、パブリックハブのところでファントム5を検索してもらえばいいんですけれども、あのー、なんだ、そこであの実現されているのは単にその URL が UCSC の中に登録されている。 それだけで、ファイル自体は僕らのサーバーの中に。なるほど。はい。えっ、ー、と、その、パブリックハブで、あの、自分のプロジェクトを入れてもらうときは、えっ、ー、と、何か審査みたいなのってあるんでしょうかはい。あのー、優しいアドバイスがあります。こうしてくれたらいいのに、みたいなことも言われるので、 あの、まあ、言われたらちょっと答えないといけないかなっていう気分になりますよね。なので、まあ、あの、ハードな審査っていうよりは、まあ、言、はい、いいってみますか。あの、こうあったらいいなっていうような話があって、あの、少し、あの、揉まれるって感じですね。なので、まあ、ぶっ通しって感じではない。毎回、やっぱり彼らなりに、あの、こうあってほしいっていうような、あの、イメージがあるみたいで、ある程度付き合ってあげないといけない。 ですね基本的には誰でもデータはアップロードできると考えていいんですかねはいあの、このアップロード自体は別に誰でもできますし、えーと、この自分でファイルサーバーを用意して、自分でファイルサーバーにデータを送るっていうのは別に好きに勝手やれますよねで。で、URL をここに指定するっていうのも全然好き勝手にやれるので、あのこの こ, ここに。 書いてある仕組みの間は全て、あの、誰でもできる。特に審査も何も必要なくできます。唯一、そういうアドバイスなり審査なりっていうのがあるのは、これをトラック、パブリックハブの一部にリストアップしてもらうときに、えっ、ー、と、こう、じゃあ、こうしたらとか、ああしたらみたいなことが言われるというだけであって、 えっと、トラッカブを使うっていうだけに関しては、あの全く審査は必要ない。ああ、なるほど。ありがとうございます。あと、あの、ゲノムの、例えばゲノムのバージョンが上がったとかで、えっ、ー、と、座標がずれると思うんですけど、そういう時に、えっ、ー、と、 エラー、エラーというか、なんかひょ表示されなくなっちゃうトラックとかも中には出てきたりしないかなと、ちょっと思ったんですけど。あ、はい、あのー、なんだ、アセンブルが、あの、なん、なんていうんだ、コンフィグレーションは全部アセンブルに紐付けられているので、あのー、もしゲノムバージョンが上がると、その、上がったバージョンにはデータが存在しない。 だからあのもうちょっと具体的に言う と,、えー、と最初僕たち HG19 でファントム5のデータを作っていたんですけれども、はい、HG38 になりましたよね、はい、で38になった段階ではファントム5のデータはあの38の上では見えずに19でしか見えないあでその後僕たちは春川さんと一緒に、えー、と再処理として、えー、それを H38 の上で、上の座標として用意をして、その上でトラック株を作ったので、今見えるようになっているっていうところですね。なので、自動的に19から38に上がったじゃなくて、かなり手がかかっている。ああ。そこは今のところ自動化は難しいんですかね。はい。む難しいと思いますね。 そういう難しいところは UCSC は、あの、ケアせずに、あの、なんていうか、あの、本当にやらなきゃいけない、できることをしっかりやってくれてるっていう感じであって、当然その、当然じゃないな、えっと、皆さん使った方もいらっしゃるかもしれませんけれども、リフトオーバーみたいな、HC19 から38の座標の変換ツールっていうのも提供されてはおりますけれども、それを、 使うかどうかっていうのは研究者に任されていて、えーの、どう使うかっていうことに関しても研究者に任されていて、えー、っと、ということですね。なるほど。で、レ、え、は、っと、ちょっと僕は使ったことはないんですけど、うん、まあ、何か間違うことはあり得るんですかえー、っと、要はその、 ゲノムアセンブルのバージョンが上がるときって何が起こるかわかりませんよね。はい。えー、っと、同じ、あの、この領域とこの領域の間に新しい領域が入ってくるっていうのも当然あるし、えー、っと、これがひっくり返ったりすることもあるし、はいはい、で、全く、あの、どこにも存在しなかったものが現れるかもしれないし、それがなくなることもあるわけですよね。で、そういったときに、 えー、とどういうふうに対応するのかっていうのはあの自動化できないあの多分人ゲノムぐらいになってだいぶバージョンの差が縮まってくるとできるようにある程度やってもいいかなと思うかもしれないんですけれどもそもそもあのなんだゲノムアセンブルのバージョンを上げようっていうのはそういうミッシングピースがあるのでそれをしっかりと入れていきましょうっていう試みなわけですよね。 はい。あのー、そこを、あのー、自動、自動的に解決するっていうのは、やっぱり、今後も難しいんじゃないかな、と僕は、僕なんかは思います。ああ、なるほど。まあな、なんていうか、逆に自動化されてるやつは信用できないって思っちゃいますね。<笑>そうなんですね。はい。あ僕も、ちょっと人以外でやってるのは、まだ見たことがないというか、 僕自身もちょっと使ったことはないというか、あの、むしろ再解析しちゃった方が早いかなっていう。うん、うん、そうですよね。